フレッシュマンは阿蘇市内巻にあります夢追いそうにお勤めの男性をご紹介しますよろしくお願いしますまず、はい、お名前と年齢を教えてください、はいえー、名前は瀬戸口豊です年齢は今25歳です瀬戸口さんはいえー、お住まいはどちらですかは内巻ですね、うん、はい 瀬戸口さんがこちらにお勤めになってもうどれぐらいが経ちますかは8年ぐらいですね年ぐらい、はい、じゃあ高校卒業後そうですねもうすぐ、はい、きっかけは何だったんですかきっかけはもうもともとお父さんがここ社長としてやってて、はい、もうその流れで自分もここで働こうと決めて、うんうん、ここでいろいろ仕事をしてますえっと 入られてからはどんなお仕事をこれまでされてきたんですか、はい、入ってからは、えー、フロント、うん、食事どころ厨房ですね、うんはい、じゃ今ね装いからすると厨房でそうです今は厨房で頑張ってますあ厨房ってどんなお仕事があるんですか 厨房は、うん、そうですね、盛り付けとか、うん、千切りとか、料理作ったりとかですね、うん、いろいろ楽しくやってます、うん、あの夢追いそうといえば、夕食の、ねうん、バイキングがとても豪華で、有、は、名、い、ですけれども、そはい、その調理場で の,、はい、あのやりがいというか、楽しいという どんなとこでしょうやりがいはやっぱりだんだんレベルアップ自分がスキルアップしていくことですね、うんうんうん、それでだんだんできることもどんどん増えていくん で, ですね、うんうん、そこが一番楽しく頑張ってます、うん、じゃあ料理上手な男性に成長中ということなんです ね,、はいですねはいはい、じゃ あ, あのちょっとプライベートなこともお聞きしたいんですが、はい、今25歳ということ で, で、はい、結, 婚願望は結婚願望はありますありますか 三十までにはやっぱりしたいですね。はい。じゃあ、どんな女性がタイプですか。現在は。は、まあ、いません。あ、彼女はいます、はい。どんな女性がタイプですか。まあ、やっぱ可愛い女性ですね。はい。そうですね。きっとね、あの、イケメンなのでお、お、は、高い。かぶとね、とても美男美女に、はい。<笑>なるんでしょうね。可愛い女性選ぶとと、はい、じゃあ、そんな方ともし、阿蘇市でデートするなら、どこがおすすめですか。まあ、やっぱりもう、阿蘇といえば阿蘇山じゃないですか。 そして温泉ははここでぜひ<笑>、はい、そうですね、夢追い草ですよねはい、はいえー、では最後にですね、こちらのカメラに向かってお勤めの夢追い草の、はいえー、PR お願いしますはい、えー、夢追い草はですね、家族風呂もありますので、もあそ市内の方もですね、もうすぐ来てもらっても入れますので、ぜひお待ちしてますはい あの瀬戸口さんがね担当しているバイキングもおすすめです。はい、私もね何回かけべたことがあります、はい。とても美味しいですよ。えー、では最後に一緒に決、は、め、い、ポーズいってくださいまはい、はい、ではいきます、はいえー。今月のフレッシュマンは阿蘇市内野町にあります夢おいそうにお勤めの瀬戸口さんをご紹介しました。いきますよ。はい、せーの。フレッシュマン。マンさよなら。